苦しいよただいまーおかえり<笑>おかえりどうするお風呂にするご飯にすると？それともじゃあうちょうにしよううわ終了さあ始まりました「少量チャンネル」の翔太ですはいというわけで今回はですね何をするかと申しますと<笑>ヒントはこれ これなんだかわかるかなま、あわかるか。最初に予告が出るもんね。で、これ、そうです。以前ですね、幼稚園の格好をした、この僕がですね、次、第2弾でやりたいのは、ドゥーぼールルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル じゃん、ほぜ、はい、はい、はい、はい、はい、あのさあ、これね、まずこれメイド服。 んですけどこれ一応さコスプレ用だから大きいサイズ L サイズの L サイズだけどめっちゃ多分ね L サイズでも小さく作られてあって今の俺じゃ無理だって思ってちょっとうまく切れなかったんだけどでもこんな感じですどうですか似合ってますかイエーイでこれで何をするかと申しますと年下彼氏が家でメイド服の格好をして待ってたらどういう反応するのかをやっていきたいと思いますイエーイ パフパフ。ね<笑>、全然切れなかった。ちょっとさ、あれなんだけどさ、これもうほんと内緒っていうか、ここだけのアレンジして。俺別に太ってる、もうめっちゃ太ってるってわけじゃないから。でもね、こっち、背中、しまんなかったんよね、全部。うわー、ショックと思って。はい、だからこれで、まあ、帰りを待とうと思います。いくぞイエス終了。やっぱ、あれだよね、ガいでかいなあ、そうそう。 とりあえず亮が家に帰ってくるまでやらなきゃいけないことがあってご飯作んなきゃいけないで今日彼はビーフシチューが食べたいんだってでビーフシチューを作って待っとこうって思ってまぁ、あ、ちょっとなんか詳しいことはあんま手順しないんだけどまぁ、あ、作りながらお話できたらいいなと思ってますあのもうね亮の反応見たいって方はもうそこまで動画飛ばしてくださいえちょっとでもこれ汚れたらあれだよねなんかエプロン着た方がいいかな<笑> あ、とりあえず結局ね。これちょっと汚れたらだからさ。あ、今の衣装が可愛いなと思ったら高評価よろしくお願いします。よしよしよしよし。作っていくぜいちょっと違ったかな思ってるやつと。<笑>なんか一応実は何個か前の動画で痩せたいなっていう話してたじゃないですか。で、実は僕、あれからですね、4キロぐらい痩せたんです実は。でもあれか。でもあんま顔見てもわかんないよね。なんかよくさ、 痩せるには結局3食食べてで運動してが一番いいよとか言う人いるじゃない。でもそんなん分かってるって話だよなんかもうそんな、いや分かってんだよそれぐらいみたいなさ。でもそれができないからね、あれなんじゃんみたいなさ、あれじゃん。結局ね、俺思ったんだけどさ、多分ご飯制限とか食事制限が一番痩せるもんなのかなって俺は思う。 でもなんか、いつも滅多に風邪ひかないんだけど、ダイエットするときはね、もう毎回ね、体調崩すから、多分食事制限は綺麗にできる人はいいけど、俺は向いてないかもしれないけど、一番痩せられる方法だから多分それでやってるんだと思う。あーなんかでもこれ、さ、うん、お腹がきつい。<笑>よし、ちょっと作っていかなきゃちょっとさすがに時間なくなってきた。終了。いやーもう、 めっちゃ暑いっていうかさ、この格好でこ、腕もさ、うまく上がらないしさ、こういうの全部自分で用意しなきゃいけないから<笑>。きつい暑いしかも暑い暑いね。暗くない暗くない大丈夫かな暑いよ。暑い。にしても暑い。ちょっと先できたやつから紹介するね。こちら。コールスローちょっと作り方は別にそんな大したあれじゃないから、まあはるんですけど、コールスローと今作ってるのがビーフシチューか。 っていう感じで。<笑>まありょうがまだ連絡来ないので、もうちょっと時間かかりそう。というかね、これね、もうね、ずっとね、なんていうの胸のところが圧迫されてる感じ。<笑>きつい。なんかコスプレとか、なんか悪くないんですよね。<笑>自分自身も楽しいし、楽しんでもらえたら嬉しいっす。背中見られたくない。<笑>今ね、ちょっと、あの、LINE が来て、 帰りが遅くなるって言われたから、あー、一回着替えます。<笑>出来たて食べて欲しかったんだけどね、仕方ないよね。終了。 えっと、あれから、だいたい、まあ、2時間ぐらい経ったんですけど、ようやく帰ってくるみたいなので、また着替えました。なんかね、さっき T シャツ着てたらさ、うまく着れなかったんだけど、T シャツ着なかったら何気に入った。<笑>そういうもんなんだろうね、きっと。だからちょっと待ちたいと思います。うわー緊張するえかわいい。<笑>楽しみ。 楽しみこんな格好するとちょっと気持ちがこれマジで痩せたらこれちゃんと着ようって思った<笑>なんかもうあれだよねなんか今さ胸が大きい人みたいな感じになってない<笑>いいね終了おかえりなさいませご主人様 ただいまー。おかえりー。ひょうにょう。<笑>やばいちょっと待って。今心臓バクバク。ま<笑><ばっ>。<笑> 入りどうするお風呂にするご飯にするそれとも、えー、何やってんの？何やってんの？でもこれ L サイズだよ。<笑>すごく、ね、巨乳の人みたいじゃないな。<笑>じゃあ小っちゃにしよう。痛<笑>い痛い痛い痛い股間開けちゃった。<笑>何やってんの？ すごいねしっかりしてんねすごいでしょえドンンキアマゾええー。昨日頼んでったあそうなんだう<笑>でもなんかこれたぶん痩せたらもっときれいに着れると思う確かにねいやでもなんかそういう子いるよね<笑>パンツ見えてるパンツが、えー、ちょっと着替えていいもうここ苦しいんだよねいいよ てか、なに、最近さ、コスプレにハマってんの、まあ、まあまあまあ、そうなんだけどさ。すごいね。そうなの。ふ翔太がさ、どんどん変態になっていく。<笑>やばい。やばい。終了。よし。あれはい。着替えたの着替えたよ。だってお腹がさ、<笑>こ、こ、こうなってたもう、あの、こういう形の、こ、ここだけか。 <笑><笑><笑>あ、やっぱウエストがちょっと細めなんだねそうそうそうそうなるほどね乾 杯,、はい、乾杯ありがとうあおし食べてうん食べて食べていただきます美味しそういただきまーすうんうんおしいおいし い, <笑>お い, しいよかったうん次さ 何,、うん、何かコスプレしてほしいものってあるのえしてほしいコスプレうんあ スパイダーマンなんでスパイダーマンなのなんでえ、いいじゃんね。興味あるのかっこいいじゃん。うんうん、筋肉隆々な感じで。なるほどね。そういう感じか。うん。どっちかのか多分あれ、もともとなんか、筋肉の割れ目とか書いてあるでしょ。うん、ああ、そう、あるね、あるね。や、筋肉があるように見えるでしょ。うん、ああ、たぶん。確かに。それはいいね。うん。こ、う、れ、ん、も翔太に負けじと<笑>かわいい、シンのかわいのヘアバンドやってみる。どうするのあれ。何よ。今後も着るのはい。 痩せたらもう一回生きようかなと思って<笑><笑>。本気の痩せたら、本気で痩せたら、もう一回生きる。う ん, うん、うんうんうん。似合ってたよ、すごく。うん。うん。かわいい。うん、かわいかった、うんうん。ありがとう。ちょっとあれで外に出るのはやめてね。うん、<笑>出ねえよ。家の中だけにしてね。<笑>鼻くそついてないうん。今日ないコールスローも。そう。コールスロー美味しいよね。美味しいよねー。うんうん。うん うんふーん。手作りです。うん。うん。すご い, 美味しい、うんうん。うん。ありがとう。よかった。終了。はい。というわけで、今回はコスプレ企画第2弾というわけで、今回は、えっと、メイド服に着替えさせていただきました。はい。はい。また、なんか。 こういうやつ着てとか、うん、うん。こう着てとか。まあ、直接送っていただけたら多分着ると思います。うん。<笑>実際にね。<笑>はい。というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。はい。えー、私も僕もメイド服着たいと思っていただければチャンネル登録と。もう一回聞いてって思ったら高評価のボタンもお願いします。<笑>お願いします。ええー、インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ではまた かわいかったよ。また来てね。かった。